私は大野拓夫です。私は市民運動ですとか、あるいは環境ビジネス、あるいは政治の現場で直接今まで仕事をしてきました。特に農林業ですとか、あるいは環境問題、平和の問題を中心に活動してきた大野拓夫です。今、政治がおかしくなっています。特に大型公共事業ですとか、原子力発電、 こうした問題で利権でがんじがらめになった政治そのために私たち一人一人の今税金が無駄遣いをされていますそしてその結果として今回の原発事故になりましたこうした政治をどうやって変えていったらいいんでしょうかその政治を変える方法それは一つしかありませんそれは実際に皆さんに直接政治の場に参加をしていただくことです例えば 本当に正しい情報を知っていく、そしてその情報をもとにして、私たちは一人一人が議論を重ねていく、生活の場にある課題仕事にある、仕事の場にある課題、そういったもので議論を重ねていく、そうしたところから政治を作っていく、丁寧な丁寧な政治への議論、こうしたものをベースにした政治作りが必要です。緑の党大野拓夫は こうした参加型の民主主義に取り組んでいきます私たち緑の党は TPP、原発、そして憲法の改悪、こうしたものにきちんと反対をしていく、そして本当の意味でみんなで助け合いながら、そして自然を守って文化を大事にしながら生きていける、安心して、ゆとりを持って暮らしていける、そういう日本を実現していきます。緑の党、王のたに どうぞ皆様のお力をお貸しください。ありがとうございます。